おつじもこう花が終わりかけたらもう早めに刈った方がいいのでねで刈りますけどもまあ普通に刈り込みっていうとこういう感じであ普通はこういう感じ。 筒子刈り込むっていうとこういう感じですね。でもう一つやってみますけど今度は刈り込まないでこう例えばここなんかも通路にあまり出てるから本、うんと小さくしたいっていう時ですねこう表面刈ってるだけだと大して小さくならないんですよね。そういういいは思い切ってあの中の方の 枝こういうけ枝に切り戻してうんと小さくするっていう方法があるんですよ切り戻しねこういうちっちゃい枝に切り戻したりこねこれはね面倒くさいんですよとっても面倒くさいんですけど ただ、利点としてはあのー、小さくできるってことですよねであとは枝先を切らないので、あのー、柔らかい仕上がりにはなるこれなんかもねちょっとわかりにくいかなこ ん, こんなふうになってるんですよね 枝に切り替えるととかここかかこら取っちゃうとかですねだからあのすごくボコッと透けちゃうことは透けちゃうんですけどただ今の時期ですとまあ、強く切ってもすぐ芽が吹いてきますんでそんなに恐れなくても穴が開いてもすぐ塞がりますし。 中には忌み枝には枝なってるよね例えばこれ、うん、この枝こっちから来て向こう行っちゃってるんだよねこれここ行ってるんですよねここ行ってるんだよねあ だ,、えええー、だからもう枝の流れ自体をこれこ直してやっとこういう風に表面だけ刈ってるとそういう手入れができないのでやっぱり何年かに一度でももう一回整理してやるっていうのは必要かもしれないですね 中、ね、枯れちゃうんですよねほっとくとねで小さくしたい時にもう芽が枯れてなくなっちゃってるっていう状態になりますからやっぱり早めに今ならここら辺までいけるんですよねここまで生きてる葉っぱがあるでしょだからこの通路から出た部分が邪魔だったとしたら、まあ、いっぺんにはなかなかそこまでやりにくいかもしれないけど芽があるところまでは戻せますんでここまでは戻せるんですね こっちからちっ こ, こ, まで、ね、こっちから取って側からるとここまでねいっててここの部分が最初の輪郭ですよね今ここまで詰めてきましたからこのラインでこう詰めていけるとこの分引っ込められるってことですよね。うん、なるべく奥の方にある。 芽を生かして、そこへ切り戻す。この辺ね。どこだ、これですね。まあ、とても面倒な作業ではあるんですけど、小さくはできます。これ も, でも強い枝で出てますよね。これね。 これなんかもう元で取っといちゃっても周りの枝が何とかしてくれると思うのでここに取っちゃいますこ こ, ここに枝があるから大丈夫大、まあ、まかに言うとこういうふうにしてあこういうふうにあの切り戻ししといてから刈り込むっていうのもね一つの手ですよね 今は透けてあるけど透けてるけどあのこの時期ですからすぐ吹きますからね、えー、あんまり枝の塊になってくるとあの枝もちっちゃくなって花も咲き肉にくくなってくるんですよねこっちは ご, ごちゃごちゃしてますよねあ本当はこう少し整理してあの刈り込んでやるとね密、まあ、にしたければもうとにかく刈るのが一番手っ取り早 い, いんですけど。 思いっきりか刈り込んじゃおうとするとこうやっぱり切り口がね汚らしく出てきちゃいますんでね気になるようだったらこのゴツゴツと出たこう枝を脇枝にね切り戻すとか取ってしまうとか、ね、例えばこういうのを元で取ってしまうとかこういう切り口ね気になるようだったら後から落としてやるとかするともう少し柔らかい感じにはなりますけどね。 いずれにしても刈り込むのは今の時期が一番いいのでねこ、はいに数がたくさんあればやっぱり刈り込んじゃいますねで、まあ、必要性があってすかしたいとかうんと小さくしたいとかいう時は切り戻しを使いますね、まあ、あんまりほっとくとだんだんこの切り戻しの作業もしにくくなるんですよねで枝もやっぱり刈り込んでる木っていうのは無理にこう表面に出ていこうとするんで この枝なんかもここまで葉っぱあることでね、こっから出てるんですよね。うん。だからこっからここまで行っちゃってるからね。うん。だせいぜいこの辺ぐらいまででこの葉っぱぐらいまでで止めておいてやった方が本当はね、いいんですよね。そういう枝がいっぱいになってきますんで、時々は切り戻しした方がいいと思いますね。はい、ね。こういう感じ。 それでこう買った後はよく払う よ,、ね、よく払わないとあとこういう花の後の花柄なんかも一緒に取れ取れちゃえばそれで綺麗に仕上がりますんでねよく払う花後の刈り込みで綺麗に刈り揃えても 数ヶ月すればもうこのように凸凹に形が崩れてしまいますまあ生きているんですから仕方がありませんよね8月には花芽分化してもうつぼみができてしまいますからこのような状態になったものを花後の刈り込みと同じように綺麗さっぱり刈り込んでしまっては花芽を全部飛ばしてしまうことになります 9月以降に深い刈り込みをすると翌年の花が咲かなくなってしまいます花が咲かなくてもいいから刈り込んじゃえなんて人もいますけどもそれはあまりに冷たいですよね9月以降にこの形が崩れたものを整えるにはどうしたらいいかというのがここからのお話です長い枝の先にも短い枝の先にも花芽はつきます ある程度形を整えるためには長い枝の先の花芽を捨てて低いところにある花芽を生かすという方法しかありませんすべてのつぼみを咲かすには切らないという選択肢しかありません長くて強い枝はきちんと付け根できるようにしてください 輪郭より中に入っていれば途中で切っても良いという人もいますけれども切り残しをすると時期によってはそこからまた新芽が吹いてしまいますこの時期に出た新芽の先には花芽は絶対に付きませんから無駄な葉っぱを増やすだけということになりますあまり夢中にならず適当なところで切り上げてください 切れば切るほど花芽を失うということをお忘れなくサツキもツツジも花が咲く仕組みは同じですそもそもサツキはツツジの仲間で正式名称はサツキツツジと言いますですからこれらを厳密に分類する必要はないのですけれども 葉っぱが大きいのがツツジで小さいのがサツキだなんていういい加減な分類はしないでくださいヒラドツツジや大オムラサキツツジなどは確かに葉っぱが大きいですがクルメツツジなどのように葉っぱの小さいツツジもたくさんありますツツジは花が咲いてから新芽が出てサツキは新芽が出てから花が咲きますその違いはありますが その後の後花芽の付き方は同じです花が終わった後種を作らせないために花子はここで切ります木を大きくしないためには本当はもっと下で切らなければならないのですがそうするとここまで刈らなければならなくなりあまり現実的ではありません。やはり少しは葉っぱを残したくなるものです。とというわけででここまで刈ると この部分がなくなりその後出てきた新芽の先に新しい花芽がつきます花芽分化するのはだいたい8月頃ですから例えば9月になってからもう1回こんなところで刈り込んだりすると翌年の花芽をみんな飛ばしてしまうことになりますもちろん刈り込まなくても花芽はつきます例えばこちらの木は 2年ぐらい刈り込んでいない木ですけれども花芽はちゃんとあります梅しべの付け根にある脂肪が膨らんで種になろうとしていますこれが花芽というかもうつぼみですねたくさんのつぼみがあります このような状況の時にここで刈り込みでバリバリと刈ってしまえば当然花はなくなりますしかしここより下の部分にも花芽はたくさんあるようですだとしたら高い部分を切ってしまっても下の方の花は咲くということですね凸凹を直したいのなら 高いところの花芽は犠牲にして下の方の花だけ咲かせれば良いわけですそういう場合はこのように長い枝を付け根で切って剪定します浅く刈り込むという手もありますけれども切り口が露出してあまり美しくありません大した数ではないので私は枝抜き剪定した方が良いと思いますおやこんな時期に狂い咲きですか こちらのツツジも相当荒れてしまっています秋以降に手入れするときには、とにかくまず花芽の確認からですこの枝先には花芽がありますこれは葉芽のようですここには花が咲いた跡があり、花が咲いた後伸びた新芽の先に 花芽ががいたことがわかりますどうやら下の方にも花芽が結構あるようなのでこの高く伸びすぎた枝を付け根で切っていきます。 高いところについたつぼみを捨ててしまうのはちょっとかわいそうですけれどもしょうがありませんね樹形を優先したいのか花を優先したいのかどちらか選択しなければなりません何度も言いますが強い枝はこのように途中で切らずに小さい脇芽に切り戻すなり付け根で切るなりしましょう 今楽をして適当なところで切ってしまうとその疾病返しが必ず後でやってきますだいぶつぼみを失ってしまいましたが残ったこの下の方にはまだつぼみがいくつもありますので 来年は結構花が咲くと思いますまだ凸凹が気になるようでしたら刈り込んでも構いませんが花もその分減りますこのように形よくたくさん花が咲くといいんですけれどもなかなか理想のようにはいきませんねさて最後に見ていただくのはちょっと悲しい例ですけれども 9月以降に花芽を探してもほとんど見つからなかった場合の剪定例です花芽がない木を来年までそっとしておいてもあまり意味はありませんそういう時はむしろチャンスだと思ってこの機会に木を小さくすることをチャレンジしてみてください気になっていた忌み枝や不要な枝を大きく取り除くチャンスでもあります 花芽がつかない理由はいくつかあります8月以降に刈り込みを行うと花芽がなくなってしまいますがこのツツジは6月の上旬に刈り込みを済ましています刈り込みの時期としては問題がなかったということですではなぜ花芽がつかなかったのでしょう大きな木の下で日陰であったり雫が落ちてくるところでは花芽がつきにくくなります また落ち葉が積もっていたりするとそれも花芽の発生を阻害しますそしておそらく一番大きな原因は害虫によって花芽が失われてしまうことですベニモンアオリンガやルリチューレンジハバチの幼虫などが新芽を食害します 花芽分化して一旦花芽ができたとしてもそこをかじられてしまうと花芽が失われその後出てきた新芽はハメにしかなりません花芽が全然ありませんねん これはかろうじて花芽のようですねその他は葉芽ばかりで花芽はありませんね右側が花芽、左側が葉芽ですけどあんまりよくわかりませんかね 結局私が見る限りこの木にはこの一つの花芽しかありませんでしたとなればもう思い切って剪定ができますまずは徒長枝の処理ですこのような勢いの強い枝を奥の方で切っておけばよいという人もいますけれども私は 付け根で取った方が良いと思っています。なぜなら、このように奥で切っても、多分そこから芽が吹くと、また同じような長い枝が出て。輪郭から飛び出してきます。結局、いたちこくになってしまいますので、元から取ってしまった方が手間が省けます。このような強い枝でも、もし途中に枝の分岐点があれば。 一番強いものを抜いておけば少しおとなしくなりますここの場合は真ん中の一番太い枝を抜いて脇の枝を少し切り戻します先ほど途中で切った途中枝は 元から抜くことにします下に潜り込んで枝の出所を探します元から切除します途中に枝の分岐があったようですけれどもどっちにしてもひょろひょろと伸びていて使えそうもありませんでしたね 将来枝を更新するために下の若い枝も取っといた方がいいですがあまり数を残すと株元がすっきりしないので吟味しておきますここではこの真ん中の太い幹を取った時に使えるように脇の枝を2本残しておきますこの奥の若い枝は交差枝、内向枝となっていますので今のうちに 取り除いておきますこのような直線的で間延びしたような徒長枝は将来的にも使えるようにはなりませんあ。これはさっき切り戻した徒長枝ですねこういうことになるのでもう最初から元から取っちゃった方が良いということです。 枯枝もなるべく取るとすっきりしますなんかここら辺の枝の流れが変で気になりますねこの辺の枝ね抜いちゃいたいですねとりあえずここまで切り戻しちゃいますか えっと、花芽どこでしたっけあ、これですね。大丈夫。切れてないっすよ。 気になるなるこの枝ね説教枝ですからね切りたいんですけれどもこれ今切っちゃうとほっこりなくなっちゃいますよねこの太い枝も変なんだよなああーもうこの枝は半分ダメになってきてますね この枝がさっきの太い変な枝につながってるんですねこっちに来ているんですね 完全に絡み枝で越境枝ですもんねどうせ花芽もないし元から取っちゃいますか やっっぱり半分腐ってますねさっき切り戻したやつもやっぱり元から取っちゃいましょう。 だいぶすっきりしましたね。 まあ、こんんなもでですかねお疲れ様でした秋になって「あ花芽がない」「来年の花は諦めよう」となったらもうとことん徹底的に無駄枝を抜いてください。ご視聴ありがとうございました。